皆様、よさこいソーラン祭りは、楽しんでいただけていますかコロナ禍で大きく活動を制限されたこの2年半、よさこいソーラン祭りも余儀なく2年連続中止となりました今週水曜日から始まった第31回よさこいソーラン祭りも3日目を迎えました。3年ぶりに 札幌の街に小蘭節と鳴子の音が響き渡っていますお祭りもますます盛り上がりを見せています全道そして全国各地からここ札幌に続々とチームが集まってきています明日からもここ西八丁目メインステージでたくさんの個性豊かなチームが演舞を披露してくれます どうぞお楽しみにそしていよいよ審査も始まり日曜日には第31回よさこい騒乱大賞が決まります金曜日の夜を鮮やかに彩る騒乱ナイト皆様も手拍子や拍手で一緒に盛り上がっていきましょうこの騒乱ナイトは例年 前年度の受賞チームが演舞を披露する一夜限りの豪華なステージです2年連続お祭りが中止となってしまったため今年は2019年に行われた第28回よさこいソーラン祭りで優秀な成績を収めたチームの皆さんが登場します よたこい騒乱祭りを開催できなかった2年間それぞれの場所で活動を続けてくれた踊り子たちそんな踊り子たちが今ここ大通公園西八丁目ステージに集いました今年の騒乱ラナイトは2年間の思いをつなぐ時間にしていきましょう